Textbook Japanese v s Real Japanese. Welcome to New Hongo Max. My name is Ravi. Let's start. Konnichiwa, Ogenki d e s u k a r Oss. Korewa Totemo Oishi des u Kore Umaine Maji Uma. ビールをください。生で飲まれるあきこさん、愛してる。あきこちゃん、大好き。あきこ、これ、うまいね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってな。 いや待て本当ですかマジかよほんまよ私は気にしません別にいいやうんあそうですかなるほど うん。帰る。いやごめん。帰る。帰る。いや帰る。帰る。帰る。帰る。帰る。帰る。帰 る, る, る。大嫌い。どっか行け。ありがとうね。こんにちは。 もしもし浦中な季節を迎え皆様におかれましてはますますご静養のこととお喜びを申し上げます私どももおかげさまで無事に暮らしております大変ご無沙汰しておりましたこの度はせん越ながら、Run.